アフリカニュースの時間ですこんにち は, こんにちは今日は5月の22日で、えー、5月前半から中旬にあったニュースから3つピックアップしてお話したいと思います今日の3つはサッカーの話とマイクロソフトの投資の話とセネガルのメロドラマの話になりますメロドラマそうメロドラマ<笑><笑>でまずサッカーの話ですけど えー、ヨーロッパのサッカーリーグでアフリカ出身の選手が活躍していてこの間、えー、ゴールデンブーツ賞金の靴、うん、上手い人に与える賞だと思うんですけどそのゴールドですかね<笑>ん<な>い<笑>そのゴールデンブーツ賞が3人のアフリカ出身の選手に与えられましたよっていう話で、うん、おめでたい話です おめでと う, おめでとう<笑>でその3人は、えー、ガボン出身でアーセナルで活躍してる、えー、ちょっと名前が難しいんですけど、ね、オーバメヤングさん<笑>多分ね<笑>とリバプールの、えー、セネガル出身のマネさんと、えー、エジプト出身のサラさんになります でこれはゴールした得点がこう高い人に与えられる賞なんですけど、うん、その最終戦の時にエジプトのサラさんが一人こうトップで彼が受賞するって思われてたんですけど、うん、最終日にセネガルのマネさんが2ゴールを決めてこう同点の、うん<笑><笑>ううね、オーバーメヤングさんもその得点を決めて、うん。 3人受賞みたいな形になったみたいで多分、その見てた人はハラハラしたんじゃないかなそれぞれのファンはハラハラしてたんじゃないかと思います、まあ、アフリカの選手かっこいい写真があるんですけど、まあ、我々アジア人はそのアジアのどこの国の人かっていうのは見たらパッと大体わかると思うんですけど、まあ、日本人かな韓国の人かな中国の人かな アフリカの人については多分皆さん、まあ、アフリカの人っていうばっくりした印象だと思うんですけど、まあ、彼らの中では当然のごとく、まあ、あの辺の国の人あの地域の人っていうのを見たら大体わかるみたいで、まあ、それが私も多少わかるようになりたいなと思って、まあ、練習をしております<笑>で例えばこの写真すごいいい写真だと思うんですけどこれはエジプトの。 えー、とサラさんとセネガルのマネさんですけど、まあ、言われてみるとすごいあエジプトの人っぽいなセネガルの人っぽいなっていう感じである程度特徴的な人なんじゃないかなというふうに思いますで今回私は、えー、ガボンの方を初めて見たんですけどこちらの方ですねこちらの方が、えー、ガボンの、えー、オーバメヤングさん ガボンの人こういう方そうなんだってお勉強になりました<笑>という話でしたで次が、えー、マイクロソフトの投資ですねマイクロソフトが1億ドルをアフリカに投資してますよする予定ですよっていう話ですケニアとナイジェリアに、えー、技術系の開発センターをマイクロソフトが作りますよでそれで、まあ、予算1億ドル日本円で100億ドルを 投資しますとで現地のアフリカのエンジニアも100人ぐらい雇用して、まあ、現地の経済活性化もしたいよねっていうことをマイクロソフトはおっしゃっていまして。 うんね、前からある会社だからグーグルとかそういうガーファ系が強くなってきて、うん、どうなるかなと思ったんですけど、うん、めっちゃ頑張って て, って ね, ね素晴らしいと思いますねす、うん、オフィスは使いづらいなと思うことはありますけど<笑><笑><笑>でもこの話をフェイスブックにも投稿してたらコメントくれた人がいてテック系なんで物流必要ないし、うん、日本だってセネガルに作ったらいいんじゃないの、うん、っていう。 コメントをくれた人がいいててその通りだと思いまして、まあ、日本も投資しましょう<笑>誰かお金ある方<笑>私行って働いてきますんで<笑>投資しましょう投資お待ちしてますっていうお話でしたはいで3つ目が、えー、セネガルのドラマの話です人気のドラマの話ですで割とその 向こうのドラマってドロドロしてるらしくって、まあ、日本の昔だと昼ドラみたいな感じじゃないかなと思うんですけどすごいドロドロのドラマがあってで今その人気なのは、えー、日本語で言うと「既婚男性の愛人」っていう<笑>もうなんかなかなかえぐいタイトルでして。 セネガルってあのイスラム教の国なんですけど、まあ、ドラマは結構ドロドロしてるみたいで、うん、書いてある内容を読むとヘビーな感じなんですけど<笑>。<笑> でえー、とこのドラマは女性がこう何人か出てきてその女性の視点で彼女たちのこう人生をこう描いていくっていう感じみたいなんですけど本当に私もこれは口にするのがなかなか難しいので皆さん文字で見てください<笑>っていう感じなんですけどストレートなショッキングなセリフがあったりしてなかなか口にするのは難しいなっていう、うん、そうねそういうまあセリフがあったりして、まあ、人気みたいなんですね あの向こうの人すごい色がカラフルであの洋服とかねこの写真も見せれたと思うんだけどな ん, か、まあ、なんかかっこいいのよねかっこいいあの制作者も女の人が多いみたいでこう体のボリュームもいろいろで、まあ、そういう人たちもこう。 見せたいみたいな感じの多いよ、ね、ういうねこういうドラマがあって人気みたいです、うん、YouTube にも上がってるみたいでただね日本語字幕が多分なくないんじゃないかなとう、うん、フランス語と向こうの現地語グロフ語が多分混じってる感じの言葉で、うん、なかなか難しそうなんですけど、うんまあ、なんとか日本語 内マックをつけたいという<笑>薄い野望が先ほど沸きましたので<笑>、一緒にやりたい方いたらやりましょう。というお話でした。はい。以上です。はい、ありがとうございます。